こんにちは松本しおりです皆さんお散歩してますかちょっとした気晴らしにもなるし健康にもいいですよね今日はそんなお散歩と絡めて4人のエピソードをご紹介します駆け足にはなるんですがどうぞお付き合いくださいまずはキュートな魅力をアグレッシブにアピールしてくれる前川みくちゃんお仕事前にプロデューサーと立ち寄ったカフェでのことですふとアイドルミクにゃんじゃないただの前川みくについて話してくれました 好きな活動を思いっきりやってきたその先で特別でも何でもない日常に身を浸してかと思えばこういう普通の女の子みたいなのもなんかいいねなんて言うんですよやっぱり洋物だなと思いましたね日当たりのいい素敵な路地で撮影をした時は猫ちゃんたちの集会に仲間の一人として混ざっているのが印象的でしたアイドルにアイドル以外のコミュニティがあるのを知れるとちょっとホッとしますよね さて猫、ね、ちゃんとの運命的なつながりといえば14平米にスーベニアの日坂はなぎちゃんです持ち前のマイペースを展開してこなれた感じにも見えますがその視線には目新しいものに触れるワクワクが光っています僕は中でも「季節知らずの桜咲かせ」っていう歌詞が好きなんです一般的な新生活の季節を思わせつつ年中いつでも当てはめられるっていう意味でもすごいフレーズです それに加えて思い浮かぶのが、なぎちゃんにとっての桜について、「贈り物サンデー」のイベントコミュのエンディングでは、東京に来たときにはまだ咲いていなかった桜並木を歩いていました。その景色がなぎちゃんにとって、始まりの象徴にしたくなるほど気に入っていたのかなぁと思うと、微笑ましい気持ちになります。お次は営業コミュなどで絡みのある森久保ののちゃん、ののちゃんといえば森の国から。 人並みに目を回していたののちゃんが彼女らしい目線でね都会の街から感じたことを言葉にしてくれていたのが嬉しかったんですよね渋谷やイタリアの浜辺でもなんだかんだ楽しみ方を見つけていてそれもすごいなぁと思いますカメさんのいる海に来た時は動物に話しかけるのは飼育係の時の癖ってことを教えてくれましたののちゃんらしさのルーツを少し見せてもらえて嬉しかったですね えー、すみませんペース上げます最後は北日向子ちゃんこの1年でも海に宇宙に後輩とし大正ロマンなカフェにも訪れたひなこちゃんところ変われば妄想も変わる刺激を受けて膨らみ続けるのがひなこワールドですさあ次はどこを散歩してどんな景色と出会うのかお楽しみにはいまとめますお散歩にはいろんないいところがあります中でも僕は歩く人それぞれの世界との対話が見えるのが素敵だなと思うんですいつもは華やかなアイドルですが 彼女たちの素朴で穏やかな時間をお裾分けしてもらえるような、そんな曲や番組があったらいいなと思っています。以上、ありがとうございました。